始まりまりした少量チャンネルショータではねいです、少量でーす。というわけで、今回の企画は、はい、はい、えー、男役、女役について、僕たちの考えをちょっと動画で配信していきたいなと思いまーす。はい まあ、よくねコメントとかであのどっちが男役なんですか男女役なんですかみたいな質問もあったりするしなんかまあいろんな人に会った時にね、うんあの「僕たちゲイカップルなんです」って言った時にそういう質問をねされたりすることもあるので、うん、それについてちょっと今回の動画で、うん、あのちょっと何て言うかな僕たちの考えを、うん、あの伝えていけたらなって思っています。はいひょでさ、うん、あの 今、うん、いろんなさパターンの、うん、やっぱカップルが世の中にいる、ねうん、わけじゃない、うん、でなんかその一昔前の日本だとやっぱり男は外でバリバリ働いて、うん、お金を稼いで、うん、で女は家にいて、うん、家事とか、ね、やって、うん、旦那を支えてっていうのがちょっとなんていうのかな。 理想というかななんんていいういううううかかかそ風潮というかねなんかちょっとそういう文化があったと思うんだけど最近はやっぱりいろんな考え方があの受け入れられるようになってで言いやすくなったよね自分の気持ちだったりとか。気持ちだったりとか例えば女の人でも私は働きたいんです家庭に入る気はありませんとか男の人でも逆にあの家にいてあの。 主婦になりたいんですっていう男性の方もたくさんいると思うしそういうのがさなんか、うん、昔に比べたら言いやすくなったっていうのは若干あると思うからあの、まあ、100% ね、そうできてる環境じゃない方もね、いるとは思うんだけど、うんうん、まあ、言いやすくなって、うん、いろんなパターンのカップルが今増えてきてると思うの。うんうん でさあの、うん、やっぱりいろんなパターンのカップルとかが今いてまあ同性同士、まあ、男男のカップルと女女 の, ルとと女のカップルとあと男女のカップルととかいろんな人たちがいるわけじゃない、うんうん、でその中でもさなんか女の人でさ男らしくなりたいっていう人はもしかしたら男役で生活していきたいっていう人もいるかもしれないし、うん、あの男の人で女らしくなりたいっていう、うん。 人は、うん、あの家庭に入って主婦になりたいっていう気持ちの人もいると思うんだけどじゃあうちらの場合どうなのかなっつってうちらの場合は、うん、でもまあなんかそれも い, いろんな人がいると思うので、うん、そのあの例えばトランスジェンダーの方とかは、うん、まあね男性から女性になる人とか、うん、女性から男性になる方とかもいたりして、うんうん、そういう人とかも いるわけで、うん、で, でも僕らって別にその女性になりたかったとかそういうのはもう一切ないから別に女性役とか男性役っていうのはないとは思ってる、うんうんうん、どっちも男だしそう単純にね。うん うんうんうん、その難しいことじゃなくてさ、うんうん、単純に、うん、もう男だしそうだ、ね、ショーダも男だし、うんうん、でそれだけでお互い好きで一緒に住んでるってだけ、うん、だから男役女役って考えたことあんまな い, んで、うん、ないそうだね、うんうん、で俺もその相手のことを男として見てるし、うん、自分が男としてあの相手のことが好きだっていうだけで別にその、うん どっちかっってていいう決める必要もないかなかとは思ら、うんうんうんうん、そのいなんか一般的って言葉はあんま使いたくないんだけどその、うん、どっちがノーマルかってそのどこを基準でノーマルかっていう話になるんだけど、うん、でもまあその日本で多くあのなんか、まあ、見られてるその男女のカップルとかが。 やっぱいるからそのどっちかっていうふうに決 め, 決められる決め定められてるところはあって、うんうん、でも別にそれだけではないとは思う、うん、だからそれをさっき言ったようにトランスジェンダーの方とかも い,、うん、いたりするし、うんね、あのニューハーフの方とかもいるし、うん、逆に、あのーね、いろんな方がいるから、うんうんうんうん、とは思ってはいるそうだね、うん、だねねかからなんか、ね、男役女役って 決決めなければ決めないないいいで別にだいいから、ねうんうううん、男女のカップルでもさ、うん、やっぱ女の人があのやっぱ仕事が、うんね、いい仕事がに巡り合えてお給料もたくさんもらえてる方がいて例えばそのパートナーのね男性の方があの、まあ、家で料理作るのが好きだったり掃除するのが好きっていうカップルがいたら別にそれはそれで2人のねいい関係が成り立ってるわけだから全然いいし。うんうんうん それこそお互いにね、うん、平等になんかそういうい、うん、誰が料理する掃除するって決めずにさ、ね、なんかそういう生活をやってるカップルの方たちもいるだろうしね人、うんうん、それぞれ そ, うだ、ね、そのカップルにベストなさ、生活の仕方があるわけだからう ん, う ん, うん、うんうん、まあなんか個人的にまだその残ってる部分っていうのが職業とかは残りつつあるじゃない。うんうんうん、なんか例えば、うん 看護師さんとかんとフライトアテンダントさんとかあーまあ女性が多いとか。女性が多かった保育士の方とかもそうだし、うん、なんかあんま好き仲いいんかちょっと寂しいよね。うーんうん、まあ増えてはいるけどね、うん、多分、うんうんうん、女社会みたいなところに男の人がね、うんうん、増えてたり、うんうん、男社会のところに女の方が働、うんうん、いてる人もいる。まあ、それぞれぞ今 苦労してることはたくさんあるとは思うけどねうん。うん、うんまあ、職業もね男らしい仕事とか女らしい仕事とかねいろいろ言われることはあるかもしれないけどね、うん、やりたいと思ったらやればいいんじゃないかなと思うしねうん、うんうんうんうん、ね、まあ、それ人それぞれね向き不向きっていうのもあるし ね,、うん、ねというわけでうちらは男役女役に関しては、うん、そういう風に思ってるかな、うん、っていう感じで、うん、あともう一個ね 質問が多いの多分皆さんでね見てる方も気になってる方はいるんじゃないかなと思うんだけど、うん、よく聞かれるの「どっちがタチでどっちがウケですか?<笑>」っていう質問ね<笑>うん、うん、よく受けるよねあるね多分ね見てる方もなんか想像はしてるんだろうけど、うん、それはねないし。 内緒です<笑>それは秘密、うんはいうん、もうご想像にお任せし、うん、みんなのね夢をつぶしちゃいけないと思うしね分かんないけど<笑>どう思われてる、ね、んだろう ね, そうだね、うんうん、というわけで今回 は, 今回は男役、うん、女役についてお 話, をお話ししてみまし た, しました、はい、この動画が気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いしま す, しますインスタ、ツイッター TikTok、もお願いしま す, しますではまた